「チクタクチクタク」「君と交わす」「とりとめのない言葉」「弱わいて」「チクタクチクタク」「お別れの頃合いになっただけ」「口元に残る」 チー 「いつからかほつれかけていた」